こんにちは。こんばんは。どうもテケピ ー, てててー で, すです。今いるこの場所、氷山を見つけました。何回の色々おかしいんだが、まず上のエンドロッドは何これは巻き潰しで設置しています。下に明かりを置くと氷が溶けてしまうので、上に雪ブロックを並べて5ブロックごとにエンドロッドをつけています。地味に大変でした。 氷の上でも敵モブが巻いてしまうんですね。今回のアップデートからかな。で、ここの砂ブロックは何なんか体からモヤモヤも出てるし。ええー。これはこの下に海底神殿があるんです。エルダーガーディアンに疲労の効果をつけられてしまってモヤモヤがついています。この砂は海底神殿の水抜きをやっているところです。ちょっと、まだエルダーガーディアンを倒してないのに。そうなんですよね。まだ。 中に入ってもいないです。敵モブとの戦闘が下手なので、ガーディアンが一体いる中に普通に乗り込むと、多分すぐにやられるので、水抜きをしてから中に入ろうと考えています。最上階にいるエルダーガーディアンの姿がちょっと見えています。というか、スポンジもまだゲットしていないのに、どうやって水抜きするの砂をぎっしり敷き詰めて水抜きをしようと思っています。途方もないな。まだ始めたばかりなので、 途中で作戦変更をするかもしれませんがここは仮の資材置き場です、うん、この牛さんはエルダーガーディアンの呪いを解くミルクをもらうために連れてきましたどうもお世話になっております砂漠で砂を掘ってラージチェスト8個分くらい持ってきましたすでにラージチェスト3つ分くらい消費しています全然足らないなそうですね 水抜きができたところから掘って再利用しようかなと思っています。砂の敷き詰めはこんな感じでやっています。氷が結構邪魔なんですよね。こんな感じで氷の上に砂が乗ってしまうんです。なので、エンドロットで氷を溶かしながら砂の敷き詰めをしています。高いところに登ってきました。 上から見下ろすとこんな感じです氷山はそんなにきくはなさそうですね湧き潰しのせいでせっかくの景観が台無しだなあんーうーん雪ブロックを取ってエンドロッドだけにしたほうがいいかなエンドロッドを結構いっぱい使っているけどどうやってゲットしたのエンドロッドはブレイズロッドと焼いたコーラスフルーツで作れますブレイズロッドはブレイズが落としますよねなのでネザーに行きましょう おミザースケルトン。だ、こっちに来ないですね。ソウルサンドの上だからかな？いてえ、スケルトンが厄介ですね。ミザースケルトンがこっちに来れないようなので、弓矢の壁になってもらいましょう。 スケルトンを倒してくれましたこれはありがたいなぜかハマって動けなくなっているようです頭を落としてくれるとありがたいのですがうーん残念落とさなかったですねえーと目的はブレイズじゃなかったっけあそうでした今ウィザースケルトンの頭も集めているんですあと一つ欲しいんですすみません本題に戻りましょうあそこです ブレイズトラップを作りました。ブレイズロッドはここでゲットしていますあそこにブレイズスポナーがあります処理層に落ちてくるのを待つだけの単純な構造です周りのモブの数が多いせいかまきがあまり良くないですクリエイティブだともっと湧いたんですけどね 壊しちゃったゲーム音がちょっと大きいですかね。まだ慣れてなくて。というのも、今回は Windows 系エディションでプレイしています。今までは Android でプレイしていましたが、かなり重くてカクカクでした。コメントでも言われていたな。申し訳ございませんでした。それなりのスペックのパソコンなので、今回は大丈夫かな。コメントいただいた方、誠にありがとうございました。 このグレイズトラップを作った動画も収録はしましたがカクカクなのでお蔵入りにしましたまあ単純な仕組みなので説明するほどではないですスコナーの周りを囲っただけだからな。Android から Windows にデータを移行してプレイしていますさほど難しい操作もなく無事に移行できましたキーボードの操作がまだ慣れていないんですよね他の方はどうやってプレイしているんでしょうか ゲームパッドを使っている方もいるのかなとまあこんな感じでブレイズロッドを集めていますあとはコーラスフルーツを取りに行きます<笑>トラップタワーにやってきましたああ これが低評価ついている例のやつねすみませんそのうちちゃんとしたのを作り直しますこれが以前作ったかまどですホッパー付きトロッコをブロックで隠していましたがまたトロッコが動いてずれてしまったので作り直してこんな感じにしましたすでに焼いたコーラスフルーツがありますもう少なくなっていたので作っておこう ブレイズロッドもここに入っていました。これでエンドロッドが作れます。パソコンだと一気に作れるのが楽ですね。作りすぎに注意かもね。4スタック分作れました。これだけあれば当分の間は大丈夫そうです。 シルカーボックスに入れておこうかなスルカーボックスも4つだとちょっと少なく感じてきましたあと何個か欲しいですあとエリトラもねそうですねまだゲットしていないですからねまたエンドの冒険をしないとさっきも言いましたがまだキーボードでの操作がまだ慣れていないんですパソコンでプレイするときもゲームパッドを使ったりするんでしょうか 視点を動かすのはマウスの方がやりやすいんですがとなると右手マウス左手ゲームパッドということになりそうです変な感じがしますがそういう人もいるんですかね左手用のキーパッドとかもあるらしいけどキーボードの左側だけしかないようなやつへえそういうのもあるんですね試してみたいですまたお店に見に行こうかなちょっと 海底神殿がどんな感じか足ポーションを飲んでみてみましょう最初は呪いがかかるたびにびっくりしていましたが最近は当たり前になってきました大きい建物ですね水抜き大変そうだなそうですねまあ地道に頑張ってやります。 海藻が生えています昆布は生えていないようですクリエイティブで試したんですが海藻の上に砂を落とすと海藻が潰れてなくなるようです昆布の上に砂を落とすと砂がアイテム化するようです昆布が生えてなくて良かったです砂での水抜きが難しくなりますからねというか海底神殿で使われている海藻ブロックには昆布は生えないのだと思います 他の方の動画では海底神殿の上に昆布が一回生えていたんですがね。ジャガエディションと同合版の違いでしょうか。とまあ、今回は Windows 系エディションでの動作確認も兼ねて撮影したので紹介だけになりました。パソコンだとブレイズトラップの壁が壊れやすかったですね。改良が必要かな。 水抜き大変そうだけど頑張ってやろうと思います。けど、黙々と単純作業をやるのも楽しいですね。というか、本来の目的は海底神殿の攻略だからな。そうでした。エルダーガーディアンを倒すのも大変そうだなぁ。作戦を考えないと。あと、スポンジがゲットできればいいな。スポンジがある場合とない場合があるらしいですね。この海底神殿はどうなのかな なかったら別の海底神殿でまた水抜きあるのかうーん、どうしようもっといい作戦を考えようかなそこでも見つからなかったら最悪だからなあ、崩落した後はガーディアントラップも作りたいなシーランタンとか一回作れるようになれば建築にも使えますねご視聴ありがとうございましたありがとうございました